皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月1日、先週だったか先々週だったか忘れましたが、バンマの塔4の祭壇の完全制覇に成功しましたので、ここ最近はずっと3の祭壇を集化にしています。サポート仲間の構成は今まで通りで、特に何も変えていません。 というか、サポート仲間の貸し出し主の努力と工夫のおかげもあり、こちらが何もしていないのに強くなっているのがありがたいです。唯一変えたことといえば、ガカロンではなく、クシャラミを呼ぶことにしたくらいですね。火力的なことを考えたら、やはりクシャラミを呼んだ方が強いです。回復が薄くなるのを心配しましたが、高い火力でどんどん殲滅した方が安定するので、まさに力こそパワーという感じの戦いになっています。 先に結果を言ってしまいますが、この動画では3の祭壇を完全制覇することはできていません。あと1分あればいけたかもしれないという感じの終わり方になっています。この構成でもまだ火力が足りていないのかもしれません。そう思っていろいろググっていたのですが、サポート仲間の魔剣士を3人に増やすというのがありました。そうするとますます回復が薄くなるので、くしゃらみではなく、普通にカカロンを呼ぶやり方らしいです。 あとは、3の祭壇特有なアレの対策として、限界王の首飾りをつけるのが有効とも書いてありました。なるほどという感じですが、そう塗ると3の祭壇をやるためだけにサポート仲間を雇い直す必要があるのがアレですね。バージョン 6.2 になって、レベルと特訓の上限が上がったりするとさらに楽になるはずなので、それを待つのがいいのかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。